くない開始なんか久しぶりにつ釣りじゃない<笑>違え<っ>た<笑>久しぶりに雑談する気がするちょっとじゃあ v g m っていうかこっちの音下げますね、うん、こんばんはみんな今日は何してたんですか釣りはお昼に配信をしてちょっとね夕方からね出かけてたんですね くルくルするほんとえ捕獲失敗ちょっと待ってなんもしって書いてない気がするんだけ ど, な ん, だけどなんでだほかの配信もぐるぐるする、えー あれなんか設定見せてるちょっと待てね見てみるね最高があれそれ何も変えてないけどなあれ<笑>何にも変えてないっすけど。 定期的にくるくるする。あー、爪の調子が悪いパターンか。じゃあ、アーカイブは多分ね、大丈夫なやつですね、これは。アーカイブ勢の皆さん、見ておりますか。アーカイブ勢の方は多分ね、大丈夫な民だと思うんですけど。うん。うん、よつべさん、頑張って、頑張れって言って。<笑> 頑張りアメリカは大丈夫ほんとにじゃあジャパンがあれなのかな、うん、今日はねちょっとあのみんなにねあっこれ高いやつじゃない恋うう型じゃあみんなにみんななんかちょっとねいろんな奇跡が起きましてとある方とご飯をねご一緒したんすよう、うんそうそうそうだっ 誰だと思うまあなんかすごい偶然が重なり奇跡が大きいみたいな感じなんですけど<笑>そうだ、誰か分かる人います捕獲完了何これ船か誰あのですね<笑>聞いて驚かないでねあのですね<笑>ピンキーポップヘップバーンちゃんと<笑>。 ですね、今日、あのー、まあ奇跡が重なり、はいあのー、お魚を食べましたそう<笑>そうなんですよね、いやありがたいことですね、お会いできて本当に光栄だなと思いました。<笑> いやお推しと推しとね食事を共にするなんてねやばくないですか大丈夫生きてるなんとか生きてます<笑>いやーピンキーちゃんやっぱ可愛いなと思ってうんそうもうなんか握手していただきました<笑> 握, 握手をしてもらったんやで <笑>メンバーシップありがとうございますえっと白黒の魔法使いさんメンバーシップありがとう熊のすずやさんメンバーシップありがとうこれからよろしくお願いしますあれ全然釣れねえなんか全然釣れなくなったでもピンキーちゃんと魚食べたんで今魚釣ってますね<笑>めでてーありがとうめでてて 握手した手保存した<笑>してないよ<笑>あの<笑>いつも応援してますっつって<笑>うんそうそうそうダイエットのツイートしてなかったかえでも祭りも今ダイエット中なんですけどお魚はね大丈夫なんだよ手洗っちゃダメだよお風呂入ってきた<笑>え釣れないわちょっと別のとこ行こうか おしとご飯食べれるとか最高やんいやほんとよだからみんながさお し, しとご飯を食べるって考えてみてよめでてーやったーおめでとういやほんとにありがとう<笑><笑>、えー、思いが届いたんかな、えー、かみんなの一番の推しを想像してみて緊 張, 緊張してご飯が喉をの通らないぜってなるっしょ <笑> で, もでもすごい美味しかったなんか初めてその な, な, なんだあれは忘れちゃった<笑>おめでとうてありがとうありがとうございますうん握手して灰になるわみんなの一押しを い, しいちいしとね祭、ま、りちゃんが前にいたら美味しいって お<笑>いしいって祭りは聞くから、うん、おめでとうありがとうなんかね緊張しすぎて祭りお腹いっぱいなのかお腹空すいてんのかもよく分かんない状態になったねうんなん か, なんかああってなった「え、中国のマンゴーさんメンバーシップありがとうこれからよろしくね」 バーチャルお食事会開こうなんかそういうのありかもね<笑>なんかそういう動画もありなのでは祭りがただただご飯食べてさなんか一緒に食べてる気分が味わえるぜみたいなやつうーん あ, ありよりのありでもなんか一般公開はどうなんだろう需要はどうなんだろう <笑>えー、やるとしたらん だ, だろうメンバー限定とかになるかなうんあやそんなぐるぐるしてんのそんなにぐるってるこれビットレート下げてもあれかな関係ないかな YouTube 側、うん、他は 他の配信とかは祭りでもぐるってないなうん、えー、あスマホだと大丈夫らしいっすよちょっと他の池 行, 行くね祭り、うん、あっオカユンの配信も結構ぐるってんだどこもそうなのかなほかに水場がある場所探検しよう そっかどこも同じなんだねちょっとアーカイブの民になる方は祭りの雑談をアーカイブで聞いてください最近さ初めてさ食べたさものがあるんだけどさねえみんなみんな食べたことあるかな昆布いやこただの昆布じゃねえんだちょっと聞いてくれよ ただの昆布じゃなくて<笑>あの子持ち昆布って食べたことあるうわー敵がいるえしかもこの敵ってさーあれやんなんか空空飛んでちょっとごめんね倒すねオッケーあるあれさー はじめて食べたんだけどさ最近めっちゃおいしくないハマりそう小餅ち布ってさその辺に売ってるその辺に売ってんのかなあこもちこが最近本当ほんとに美味しくてこんなに美味しいものこんなに美味しいものが世の中にあるんかと思ってさ マジで美味しかったびっくりしたもん美味しすぎて、うん、地域によるスーパーとかで売ってたら箱買いしたいレベルで美味しかったんだけどずっと食べていたいあれここもしやまだ来たことない場所か水が あ, あったあったあっ た, った水 待って、アルビノがいるアルビノは高いらしいからなハロ ー, ハローあー待って乾燥した昆布しか食べたことないおいしいよあれ 持ち昆布美味しいでもね何の子供なのか分かんない昆布の子供なのかな<笑>昆布の子供なのかもしれない、うん、ちょっとそんなにでも好みによるかもしれないけど祭りはめちゃくちゃ好きだったって感じかなめっちゃ美味しいの こんばんは、岡湯のとこの配信が不安定。でも、祭りのとこもね、不安定なんでね。<笑>うん。小餅ししゃむ、耐久する小餅ししゃむで ASMR いいよとなりそうじゃない小餅ししゃむ、祭りも、小餅ししゃもがた間違えたししゃむじゃない、昆布<笑>小餅 し, ししゃむじゃない。<笑>小餅昆布小 昆布昆布間違えた間違えたよ小町昆布小町昆布の ASMR ねししゃも美味しいよねまつりで、ね、海の生き物何でも食べるの大好きなマンだからね、うん、すごい流されるねここ川だからってことかなししゃもはそりゃ美味しい美味しいよね どうやって間違えたの小餅っていうところから小餅といえばししゃもやなって頭がねなんかそう解釈しちゃった<笑>解釈しちゃいましたうーん勝手に生コも食べるんかで食べてみたいんだけど生コってさ高級食材なんでしょめっちゃ食べたいんだけどどこでさどこで買えるんだろう っ, こってあ見えなくなっちゃう見え見えないやばいえ見えない見えなくなっちゃったよ行っちゃった行っちゃった釣り竿流れていっちゃった、うん、普通にスーパーにあるとちょっナマコ 探しにに行くに出ようかん海鮮系居酒屋に行くといいよどうやって行こう聞き取って反応なし終了いないじゃん魚こっちに向かって投げてみるか流されちゃう開始うん 配線系ののお店に行くのがいいいんじゃないちょっと行くか祭り行ってみたい少しお高めの強化さお高めのお店入ると緊張しないお祭りスーパーの半額弁当食べて生きてるからちょっとなんかそういうお店に入るお店入るとしたら基本ねどこ入るかな松屋 <笑>松屋すき家マックとかかなえボスですさんメンバーシップありがとうこれからよろしくお願いしますわ、うんね、かりみわかるよな<笑>あとなんかラーメン屋さんとかココイチとかかな、うん、そういうお店しかなかなか。 入らない庶民的でよろしい超庶民的だようんなめられたくないから変にどうぞとしてるあでも松井りもなんかちょっと余裕ぶっこいていくようん<笑>そういうお店入るんだとしたらねうんはははははああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ タイプ<笑><笑><笑>う<ーん>。<笑>財布に優しい体に激しい。財布には優しいよ。あ、サイゼとか最強じゃない？サイゼ。サイゼ最強だわ。テーブルが回る系の中華料理屋さんでナマコをくれって言おう。マジテーブルが回る中華屋さん行ったことないんだけど。 おしゃれすぎんねえテーブルが回る中華屋さん生きてる間に一回は行きたいな私生きてる間に一回は行きたいお店回るこの回る中華屋さんっていうのなんか机回せる中華屋さんとあと叙々苑に行ってみたいんだよねね行ってみたくない行ったことあるみんな叙々苑 やばくない叙々園ってなんかすごいらしいねお花咲いてるんだってお肉に<笑>お肉にお花咲いてるらしいよどれくらいするんだろうね、うん、釣り頑張ってありがとう頑張るよ、うん、そうお花叙々園行ってみたいんだよね ぐぐるるしてて怒られてくれいやー怒られたくないからやだよ1人2万以上やっばっやばくない祭りがさ大体1日さまあ平均すると多分ね分からんな1人で住んで1人で住んでってか友達と会わないでいたら1日1000円くらいで30日だとして。 0点かける30は3万くらいでいや月に3万の祭りが叙々苑に行ってやばいよね3分の2使うってことでしょえぐすぎ魚釣れなさすぎここ魚いないんじゃねここ魚いないわ ジジョジョエンそんな期待するほど美味しくないよいや違うくないいや味はさ祭りはさ絶対お肉なら何でも美味しいって言って食べるタイプだけどさジョジョ園に行ったっていう事実がそもそもね神なんでんこの辺ならいるかな魚って日陰にいるんだよね ジョーカルビ3000円やー3400円いやー<笑>いやーキャビアとかフカヒレ食べたと同じあーそんな感じよねそんなステータスになる<笑><笑>祭り徐々に行ったけどってやりたいんだよねそうそうそう<笑>よくないかっこよくない かっこ い, いくない高校生だよだってまだ高校生で叙々苑行きましたけどって<笑>やりたい<笑><笑>やりたくないうーんトロフィートロフィーを獲得しましたって出てくるんだよ<笑>セレブだよセレブ セレブですよみんなにマウント取りに行くわ<笑>、えー、えーと選ばれたのはシセマルでしたさんメンバーシップありがとうこれからよろしくーーよろしくお願いしますコースメニューがお得1万から1万5千あっそうなんだお得って言われて1万円だよって言われて うわーってなる。<笑>うーん。うわ<笑>お得かーってうー。なんかお腹空すいてきた。お腹空すいてきたな。小餅昆布ってさ、アマゾンとかに売ってんのかな調べてみよう。お餅昆布。 ショッピング<笑>売ってるーえめっちゃおいしそうーこの小餅昆布分けあり<笑>分けありの方が安くていいねうんある小餅昆布買おっかなー祭り<笑>小餅昆布で生活し始めるかもしんない 訳あり、訳ありでよくない。なんで、訳あり。でいいじゃん。値段的にも。<笑>うん。美味しそう。おか空いてくるよな。訳あり怖くない。え、なんで。 分け襟って怖いかなえなんかあれじゃないの形がどうのとかじゃないのなんか卵がちょっと欠けてるとか違うのかななんかびっしりとかじゃないけど子供ついてます子供ついてます<笑><笑><笑>動くマジ いや釣れないんだけど場所移動しようそ食えりゃいいタイプいやほんとよまつりと同じやん、えー、できちゃったこめねそういうこと言わないの戻ってきたな釣りを開始 ん<笑>昆布訳あり昆布あれシャポンってんだからと思ったけど小餅昆布食べたいおいしいんだぞ。 お腹すいたなー今一番食べたいのは小餅昆布だけど小餅昆布とあとじゃがりこ食べたいなずい家にねーヤングドーナツはねいつも買ってるんでヤングドーナツは常にあるんですけどあとゼリーが常にあるゼリーと明日のお昼ごはん多分こんにゃく畑だなー<笑> <笑>お腹の調子整えてけって思いながら食べるわ、うん、あれ夜は多分スーパー行くかなわかんないけどなんかもうルーティーンだわルーティーン<笑>ルーティーン、うん、何ゼリーえー、っとねぶどうのあ違うゼリーは桃全部桃でこんにゃく畑はぶどうですね たぶんねみんなが思ってるよりはたぶんちゃんと食べてるよルーティーン大事そうだよルーティーンこれ全然釣れないんだけど急に釣れなくなったんだけどさいっぱい釣ったらもう釣れないみたいなやつあるちょっと売ってこようったらなんかもう一回釣れるようになるみたいなあるかもしんないそういうのあるかもしんない 売ってみようあここの歌クくそエモいからほんとに売却鼻かゆこの OS チップをさ あ, あやば OS チップ売れってね言われたの意地悪だ ビジュアルで言ってたんだなそれはいけないええとこここんな高いちょっと待って<笑>ええっ 種持ちやんもうびっくりしちゃったよセーブしとこう白鹿高いな鹿飼っちゃったかえダメだったい叙々苑より安いなえでも叙々苑のコース食べれるよ かかったらジョジョエのコース食べれるんだぜやばくない魚食べたらエンディングあんの魚で食べれるの食べてみようかなジョジョエ基準<笑>今日はジョジョエ基準で語らせてもらうぞえ、じゃあメダカ食べてみようかな今釣ったしちょうど ポーズになっっちゃったあれここだとポーズになっちゃうのかあそんなことない木の実も食べれるのかメダカはあ機械型は生命体だから食べれないじゃん残念 セーブしてからの方がいい分かったオッケーオッケー任してやっぱさ売ったら釣れるようになったわ機械だえマジ釣り儲かりすぎなんだけどみんな釣りするといいよニーヤ機械なのなんかね機械型のやつと 普通のやつがいるんだよ、この世界には。ほら、これ機械型のやつ。この辺、機械型が多いのかなそうえ、伸びしてるかわいいあった ー, だーかわいいなぁ、うん。釣りーとなったニーヤ、違うんだよ。お金貯まるんす お金貯まるんすよこれねっキュちゃんかわいいね眠いのかなそうだよねもう2時になるからねうんみんなも明日お仕事の人とかはね寝ましょうね明日はねお昼に配信を入れてないんですけどはい入れてないです何するかはわかんないお昼多分ニーヤやってる<笑> で夜ハートちゃんとビリビリでコラボがあるんではいでその後ハートちゃんとの配信が終わり次第ニーアのストーリーを進めていきますっていう感じでございますよろしく、うん、ニーア釣りメインでやってる人初めて見たじゃあお金を稼ぎたくてやってるキュウちゃんかわいいだいありがとう祭りも払いたいキュウちゃんにみんなからもらったわ みんなからはもらってねありがとう1名からもらいましたやっぱきゅーちゃん祭りのキューちゃんかわいからこれさ一応アンドロイドだから性別はないってことなのかなあるのかな一応見た目はその人間っぽい見た目してるからさあれじゃないですかね 祭りのいやこの子に関しては祭りのでしょ何言ってんのアクアちゃんにはアクアちゃんのにねえあの Q、ー、ちゃんがいてさえアフフフフそうそ う, そう祭りには祭りの Q ちゃんがいるからねせやなねそうだよだって今祭りのこと YouTube で見てるけどさあのだってよ 俺の祭りじゃんそのあなたのねスマホで見ているパソコンで見ているということはえっ、ー、と中国の魚の板は本当におすすめですさあメンバーシップありがとうこれからよろしくお願いしますよろしくうん俺の祭りだそうだぞうんうん<笑> いいや良いゲームまつりちゃんかわいいありがとうーありがとうー良いゲームだよねめっちゃ綺麗なんすよヒットなんかこのね髪の毛が良いこのヒットっ て, 言って出てきた時の髪の毛の感じ石、祭しりがただただ釣りしてんのをずーっとーちゃんが横について暇そうにしてんのがマジでかわいいのごめんね暇にさせちゃっていいんだよ一緒に 一緒に や, やってもいいんだよ、えー、かわいいでしょ釣りゲ<笑>、えー祭お釣りはゆっくりゆっくり釣りでも楽しんでいるよ釣り動画と聞いて釣れるのは船とコイとメダカと。 って感じかなあと Q ちゃんが伸びをしたら祭りが釣れます今してましたねかわいいですねはい Q ちゃん<笑>、うん、あ生きてるちょっと魚食べますかセーブしてここでセーブができるのでクイックセーブした後に魚を食べます ほんとにどんなことが起きるんだろう食べますあれ食べれない<笑>なんで体力があるからってことどういうことアジしか食べれないアジは海じゃーアジは 海じゃえー、アジ釣りたーいどこで釣れるのまだ釣れないこの回転見てサーカス団に入れそう海を探そうあるかなーでも川がこっち上流で向こうが下流下流下流だから あ、アジアイベントでもらえるそうなんだじゃあ無理ってことまあ、行ってみるだけ行ってみようセーブしたしねセーブしたし行けよ死んじゃっても<笑>うーん大丈夫大丈夫 僕はね、進めたくないんですよ、この配信ではあの、ストーリーは進めるのはね、ちゃんと進める配信があるからちょ、ここの滝を落ちてみようという心意気 頑張れないオッケー何ピピって。 ピピピって祭りえどこの音ゲームあ間違った間違ったえ回復取得？回復使っとくかお金あるしオッケーオッケー 乗ってるる子いいんだけどかわいい開始ここは違う魚が釣れるかもしれん釣りがち勢みたいな釣りがち勢の人みたいえかわいい船乗ってる<笑><笑>船乗ってんだけど珍しい魚おるかなここなら お魚お魚お魚天国ー結局釣りなのそうだよ釣りしに来たんだよだって祭りさあなんかこうういなんか珍しいのふなふなどうやって戻るん分からん しょあ宝箱あの向こう敵いんなどうやって上がればいいんだここエレベーターがあるほんまあの敵もちょっと倒すかパパッと29連続 なかなか減らないねこの強さだとね超強いじゃん25くらいならおっしゃい 届かない<笑>オッケーナイスーオッケーですエレベーターどこにあるんだろうなあ誰かよ死んでる違うのか違った あ普通にゲームしちゃった<笑>普通にゲームしちゃった釣りしなきゃ、うん、あ滝とは逆の方うじゃあゆっくりやろうゆっくり、うん、反対側なんだってエレベーターは君の心の中にある釣りしないと平和だ平和マグロとかは釣れないのここ マグロとかかは釣れなないのかな無理なんかな開始滝に向かって続きはアーカイブで頑張ってありがとう釣り頑張りよ釣り釣り滝のあたりに下水があってその奥に海がある本当にホんマ、ま、どういう理論でマグロが釣れるのか 釣りかなーって。なんかこの辺暗くてよく見えないね。ここに下水。なさそうじゃ。戻ろうか。戻ろう。釣り、釣りバカ日誌。釣りバカ二 B ってこと。 画面て変えるちょっと変えようかオプション画面明るさちょっと明るくしとけばいいかうわめっちゃ明るくなったいや明るうわ強そう さあ、頑張ろうまあ28くらいならって思ったけど人数が多いな人数っていうのか期待が期待の数が多い。 死んじゃうか も, うかもちょっと逃げようやばい来るなダメかな たか。こっちはもう、あ、も敵がいいのか。オッケー。釣りに戻るとしよう。 画面、明るすぎたりしない大丈夫あれ大丈夫ならよかったこっ ち, かちょうどいいよかったなんかさっきやっぱ暗かったよねお釣りもね今すごいちょうどいいくらい。 見てもいいよ全く同じことになっちゃうじゃないかさっきとあれえええ え, えどっから登るんや 爆。うん。その滝は飛び越える。マジ？あ本当だ。 逆によく生きてたねあまたビデオ撮っちゃう よ, よく今ので生きてましたねっていう感じなんですけど今度から落ちないようにしたいってかさ祭りさ祭りのいる位置ちょっと変えていい みんなもねずっと気になってたと思うんだはい空中でダッシュできるよ B をしてからのあれか逆かえー、っとあこっちだね 頑張れ頑張れ 2B これさっき行けたやろ OK 頑張りましたねマップ助かる い, いえ い, いえ松井もねずっとそう思ってたんですよ戻しました戻したっていうか直しました ここで滝滝のここジャンプしてからの瞬間移動ねうわー田中田中やだ助けてくれたあーもうダメかもし、うんなるほどね うまっ今のこれなんだよねこうしてこうこれがねうまくちょっとさボおじじゃねこれどうしようみんなセーブセーブデータからやり直せないのかな<笑>あの ロードせっかくレベル上がった確かにで も, もうレベルはすぐ上がるよまたそんなことないみんなレベルを気にする感じ クイックセーブからククイックセーブここってこれクイックセーブからだよねこれか<笑>これかまあどっちにしろ釣り配信だし。 まあまあいいでしょうえ六6レベルだとさっき8じゃんかったそんな下がった嘘ソザコじゃんあでもお金はある<笑>マグロ釣れなかったしな祭りのマグロマグロ釣りたかったのになかったし まあ、い, い、まっ、あ、すぐやすぐ優しい、うん、優しいよなーここの BGM 好き油まみれの魚でも釣る今釣ってる油まぐろ間違えた油<笑>まみれの魚 海はまだまだだ先祭りでもね多分ねこの釣り配信定期的にやると思うんだよね<笑>もう金持ちになりそうニーヤー金持ちだ祭り多分捕獲完了、うん、釣り楽しいよね正直めっちゃ楽しい待ってこういうの好きなんだよね狩りとか釣りとかが好きでそうそうそう 石王になっちゃう、祭り王なったるでほんまあ他のねゲームだとなんか道盛りとかでさめっちゃ釣りやってたの祭りだからなんか好きなんだよね釣りがうん ごめん、逃がしちゃったうんそうそうリアルではねか狩りとか釣りとかしたことないんだよ実はそう現実ではやったことないんだからないんだから<笑>ないから餌ついてんのかなついてんじゃない f f 一四。なんて読むのやんのファイナルファンタジーだよね ?14 って読むのかな松井、ま、ちゃんはお酒飲む松井 ま, まだ16歳だからお酒飲めないけどえー、っと甘酒ならね飲める。14って読むの14だった ファイナルファンタジーやったことないんだよね実は実はっていうか祭りあれはゲームをやったことなくて今までこういうやつなんか動物の森と今までやったきたね祭りがイチューパーイチューパーやる前に遊んでたゲームは どうぶつの森友だちコレクションとかくらいう ん, <笑>うん女の子っぽいいやほんとになんかそういうのしかやってなかったねそうそれ以外のゲームやったことなかった あとでもねああでもあとチョコットランドとかやってたねチョコットランドえー、メープルストーリー SAO あれ SAO はちげえわ<笑>違うわマジかいつうわえっ PSO2! <笑>間違えアだじゃあ PSO2 だプソプソ<笑><笑>やばいゲーム 生, 生存者だった祭り<笑>えっと仮面リーダー NEP さんメンバーシップありがとうこれからよろしく間違えたわ。 SAO はやってないですねうん、えー、キリとかなやっぱってうんプソはねでもそんなガチッチリとやってなくてなんか友達とやるのにまったりやってたくらいかなうん、うん、そうだから赤<笑>ちゃんがうらやましがいそうで「SAO やってたんだ」って言ったら誰でもうらやましがあるよマジったよお前 プソはね結構お洋服をなんかおよ何だろう戦って楽しむっていうよりはなんかそれ着替えが楽しかったの別にあのファッションリーダーだからさほらお着替えするのが好きでやってたって感じかなそうなんか窓まぎコラボとかしてて窓まぎとかあとウェディングドレスとか あとクリスマス用のやつとかめちゃくちゃ持ってたよ<笑>そうそうそうめっちゃめちゃ持ってた待って金持ちになっちゃうんじゃない祭り待って見て6万円持ってんだけどハ<笑> <笑>ちょっとなんで<笑>こんなにこの段階でこんなにお金持ってる人あんまりいない気がするんだけどうん徐々に4回いける勝ったなうん6万やったら何する、えー、新しいインターフェース買うか<笑><笑>配信のために使うからっていううん、えー<笑> JK で6万持ってたら神いやそれなリアルな線だけだってねそのインターンェイス結構使ってるからもうなんかそっちと変えたいなーって思うランブルギーニなんか聞いたことあるぞなんだそれはなんだ車 車そんな安く買えないでしょダブルギーに買えるの6万あったらいいや。買おっかなー買っちゃおっかなー免許持ってないしなんなら16歳だからまだ原付きしか原付きのがガンボルボングからんだっけなんだっけなんだっけ な, んだっけなんだっけボン…なんたらにガンボルニーギーだっけなんだっけ あ、ランボルギーニー原<笑>付きのやつないのかな原付きバージョン原付きの免許取れればねランボルギーニ覚えた覚えたランボルギーニなら買えそう買えるわ作るじゃん物理ダンボールで ダンボールギーニ。<笑>作るわ。六万で売るわ。<笑>ボッタン、いや、違うよ、それは。祭りが作ったっていう、じ、じん、人件費がかかってんだよ。人件費が。 ブ ド, ドロ ン, ドドドーンってじゃあ安い<笑>ダンボールギーニ、うん、<笑>公道走れるうん公園公園でこう足でさこう分かるあよいしょよいしょよいしょって地面蹴りながらで、ね、進むフフフフフ かわ い, いそれがダンボールキングダンボールキングねでもダンボールって結構丈夫だからあんま壊れないと思うよしっかり作ればダンボールって結構頑丈なんだよ釣れなくなってるね れないやこれ一回失敗するとあれなのか一回引き上げないといけないのかな開始今日ひまちゃんに似てるだって推しに影響されやすいからさ<笑><笑>推しの配信見た後とかだとねなんか寄っちゃうんだよそんなつもりないんだけど、うんま わ<笑>かりやすいねわかりやすいまつりちゃんってわ<笑>かるでみんなもさえ、まつりなんか特になんかさ似る部分ないからさあれかひまちゃんは結構個性があるからねえなんか配信見てると似 ったりするけどなかなか祭りに似ることってないよね普通だからね祭りそんなことはないよ祭りちゃんもいっぱいあるよ本当どこどこじゃー言うてみーてーどこやーなんで釣りしてはるんしたいからだよ 普通でしょアホっぽくなるいやいや<笑>うんとうーんと考えて考えて JK5 えそんな使わなくなーい<笑><笑>祭りーあそ う, そうそうそうそうそうっていうのはめっちゃ言うね最近ね教えてもらったりてなさんにそうそうそうそうそうそうそうそう<笑><笑>こんばんは月がきれいですね私 死んでもいいわ知ってるまつりちゃんかしこいかしこいねー知ってるみんなこの返しダメだ釣れない反応なしら し, しいからうん<笑><笑> QS 暇そう Q ちゃん暇 敵倒したい動物狩りに行く有名すぎて結構知っとると思うほんとになんか返せない人結構いる気がするんだけどなんかさ「月が綺麗ですね」は知ってるけどさその返し方を知ってる人分かんないけど「私死んでもいいわ」はどうなんだろう有名なんかな ちょっとねキューちゃんが暇そうだから動物でも死んでもいいわなんか死んでもいいわは嬉しいぜーみたいな意味<笑>そう嬉しいでやったぜーって感じシカさんこんにちはキューちゃんのために死んでもらいますあなたには あれ生きてる目開けてる鹿強い強いよは YouTube だいぶ安定してきたよかったー アルビノってたまに出る感じそうなんじゃないかなアルビノ出たらもう勝ちみたいなとこあるもんねそんな高確率で出してたらさみんな大金持ちだよねだからアルビノはあんま出ないのでは マツイちゃんもアルビノになるかなるわかっこよすぎんかあああああ<笑>ごめん写真撮ったうん<笑> なんかさファンアートとかでさこの 2B の 2B <笑> 2B のさまつりちゃんバージョンみたいなのを書いてくれた方がいてなんかあっまつりも白髪になると思ってアルミノになっとったよ、うん、中国で人気でそう確かに<笑>あっ白髪あっ確かに出ちゃうかな 明日仕事だから寝るお休みー頑張ってねお仕事いつも頑張ってて偉いぞー鉛筆そうや、ね、2B って呼んでるから祭、ま、り本来ここも釣れるんだよね開始うん<笑>まつりちゃんは HB 祭、ま、りでもねーえどれくらい使ってたのでも 2B とか使ってるよ写真 B から 2B だね 2B 恋そう 2B 濃い祭りね濃いのが好きなんだよね筆圧もだからね濃いし、ま、つりちゃんは A 何の話<笑>何の話 ああとかだそういうダメまつもういいもんお前同じクラスのあの子にもじゃ言えるのかってお前ええだろって<笑>言えんのかって 言えるやばっ、うん、言ってやれよやめろ<笑>やめろブレイカーズのまつりちゃんはでかいぞ見てみなみなブレイカーズのまつりちゃんみなうん<笑> 最近ねーあのハマってんのザトリオン様やりなやめなそれはどうかなこれやっちゃう 3D もでかい 3D 配信の時ものでかいほんと確認してみ があの6月1日にあの記念、1周年記念配信あるから確認してみどうかなそれはどうかな<笑>、うん、3D の時何詰めてたの夢と希望を詰めていたのさ、うん、そうだよ1周年だよ 19時からあれそうよね、19時から21時まで2時間配信でございます楽しみにしていてくれよーー1期生全員集合は2日だね2日で、明日はねそれのちょっと準備をするから 3D 何やるん いろいろだよ、いいろろシフト変わってもらったほんま。ほんまって言いたくなっちゃう本当。嬉しい祭りのために祭りのこと好きなんす<笑>祭りのこと好きなん 一期生コラボは祭りのチャンネル予定ですね祭りがみんなを誘いまして、うん、うあラブラブスタンプありがとう使ってくれてうれしいまつりちゃんラブーってそのねあのー、スタンプっていうのかな 使, 使ってくるの嬉しいですねラブラブチュチュチュチュありがとう アホイがハートになっておるぜハワイかろーラブ埋まっていく埋まっていくぜどちらかといえば好きそんなーツンデレだなー<笑> 今なんか下水道で釣りしてないなんか釣れるの報告終了下水道はまだ先あそうなんだ祭りはー川でしかまだ釣りをしたことないだから 船、メダカ、鯉の3匹しか知らないんだ、祭りはまだ3匹しか知らない女なんだ。えこれって 何, 何匹いるんだろうデータ。魚時間14。3匹で 14% ということは 100% を引く。待って。えっ、ー、と、14%。14÷3。14÷3 14は。 4.666666667 みたいなやつで4だと仮定してあ6匹かあそうか機械含めて6匹か 14÷6 は 2.333321 匹ぐらいしか い, いないのか。 そうか結構じゃあ釣りコンプリートするの結構簡単かもしれないなわ<笑>かんね普通の人はコンプリートするのか知らないけどうん<笑>よいしょ待ってまつい金持ちじゃね ねえそう思わないショップ店員さんどう思うえ強化とかしていいんじゃないでもちょっと待ってねこれだけかわして7つ買っとく釣りは意外と大変ほんとにう釣りこんだけ釣りやんだぜ強化しなできない素材が足りない これ素材と取りに行ってきていいでもあの辺のさ機械倒せばいけるよね。やりなやるようん。こういう強化配信っていうのはね楽しい。釣りをして整形を立てる JK。そうだよ。ガチ戦闘は行かないかな。その辺の無害な機械を倒す。夏色ヒーロー、タウンシのチュくんさん。 さんかな<笑>メンバーシップありがとうこれからよろしくねええっと百科目カモさんかなメンバーシップありがとうこれからよろしく初見だからストーリーもんストーリーリ進行把握してませんでしたあ全然大丈夫だよむしろありがとう また下水行けた行けるようになったら行くねありがとうねドドメッキさんかなあそうなのかなありがとうよろしくあれこの辺に動物がいることになっているあ違った違いましたドドメさん覚えはい を探すでござるこの釣りゲーストーリーやのか<笑>そうなんだよ実はね、この釣りゲーはねストーリーがあるんすよびっくりでしょ神ゲーじゃないこの釣りゲーそうなんだよねみんなもアクションもね、あってねすごくないこの 釣りゲーなのに、うん、なんかエンディングもねいっぱいあるのってうん神ゲーやなー、うん、しかもね剣で戦えるよこうやってかっこいい<笑>そういうの好き<笑> そいつあっか神ゲーさん神ゲーやぞや無害なロボットたちを素材集めと言いながら集めていくのだこうやって遊ぶんだって。 イノシシイノシシイノシシなんかイノシシ埋まってるイノシシも飼ってみたいという気持ちあれいた何の歌イノシシの歌イノイノシシシシイノシシイノシシイノシシイノシシイノシシイノシシイノシシイノシシシシシシ イノイノシシシシ。これはイノシシ、イノシシ。お肉。あ、皮だって。イノシシの皮をゲットした。可愛 い, い、ありがとう。イノシシも釣りの道具で。かれるのか。 釣りって奥が深いなほんまやなあの橋の向こうって祭りまだ行ってないから行かない方がいいよね次回行こう次回やっぱすげえよ釣りはいや釣りはすげえよやっぱ釣り芸神だな相方釣りしてないけど大丈夫相方はね食べる専門なのあのねこの この相方、祭りが養ってんだうんこいつね祭りのあのひ、ー、も<笑>ンさんメンバーシップありがとうなんか今日すごいメンバーシップ入ってくださる方が多くてありがたいでございますよろしくねうんよろしくお願いしますメンバーシップ入ってるけどなんかあれだよねあのメンバーシップ入ってんの アーカイブでしかなかなか見れないっていう人がねなんかやっぱ多くてですね実はでやっぱメンバーシップってさスタンプとかあるけどさなかなかアーカイブ税は使えないじゃないですかなんかそういうのもあってコミュニティでいろいろ公開することを決意しましたなんでねオフショットぜひ見てくださいアーカイブ税のね メンバーシップの方もおメンバーシップ入ってよかったなって思ってもらえるようにうん今後もね公開していこうと思うんでどっか出かけたよーとかうんよろしくなんかあんまりゲットできないね素材 オフショットすごく良いありがとうなんかこういう写真見たいよこういうポーズ見たいよみたいなのもあのー、公開した時になんかコメントとかしてくれたら今回のまつりちゃんもかわいいなじゃあ次回はこういうのが見たいなって言われたらまつりちょろいからさまつ<笑>りかしちょろいからさうーんおほおほ ゃちょっとやってみっかなって<笑>、えー、み全員のね意見をね取り入れることはなかなか順番というかになってしまったりするかもしれないけどなるべくねあのい、ー、きたいなと思うねちょろいいやマジでちょろいよマジで、うん、ちょろちょろのちょろだよ 背中に背負ってんのは釣り竿ではなくですねこれはあの狩る用ですねこの動物たちを嘘です、えー、おいいです探索しつつ釣り竿は浮いてるやつそうだよこのね 祭の左上を常についてきてるこのねなんか箱みたいなやつがね釣り竿でございますうん物騒な動物の森だなほんとだよセーブしとこうこのドローンもっと喋らせて。 釣りしなないいと喋 ん, ないんだ実はこのドローン樹液でこのさー樹液とかってさー何に使うんだ木の実とか俺れ何に使うんだ 素材あそうなんだあなるほどねで売らない方がいいってことかそういうことやね多分売らない方がいいね敵だ<笑> ってて書いてあるオッケー、うん、お金はねもうあるからねむっちゃお金いらないんだけどこういう素材が欲しいマンだな、ね、うんうんめっちゃ金持ち発言だってさ祭りいくら持ってると思ってんの 1万4864円だよ現実でそのセリフ言いたい現実ではちょっとちょっと現実では言えないっすね<笑>現実ではちょっと無理っすね絶対足りなくなると思ういやそんなことないよあのね また釣りするからね配信外でも明日のお昼ずっと釣りして素材集めしてるからねあメンバーシップありがとうございます桜好きの猫さんありがとうこれからよろしくお願いしますよろしくねゲーム進めないのえっとゲームは配信内でストーリーを進めて配信外で まあ、これ雑談してる場合はまた別なんだけど配信外でその素材集めとかあとまあいろいろしたいなとあここちょっと開こうかさすがにねっ ここは開いておきましょう今日は釣りですそう今日は釣りメインですうんいい天気なんかまず い, いね天気あっえっアルミノだーイェーイエイェイエイェ イ, エイ ってかわいいなやっぱアルビノかわいいないいねーこれはお金が貯まりますよやっぱ逃げないねこの子マツ、うんま、ち, ちゃんこんな時間まで起きてて大丈夫マツ、ま、興奮して寝るねマツ<笑>興奮して オーフンしたって寝れねえよ、うん、かわいいああ、イノシシイノシシかわいかったな。 さっきお金はいらないっていやいくらあっても困んないからなお金はなみんなもねお金大事にして貯金してつつましみって感じで生きていこう<笑><笑><笑>おふ食事したらそりゃねせやろおやすみなさいおやすみありがとうまた明日た会うねうん ま、つちゃんこういったアクションゲーム普段しますか全然しないよみんなが思ってる80倍くらいしない<笑>うんマジで、えー、貯金しよういやしよう<笑>貯金ね大事だと思う祭りも私貯金してなんか 貯金できる時に貯金しておいた方がいいと思うなんかいつか困る時が来るんや例えばさ貯金しておいていいことってたくさんあるよ例えばなんかさこう無税が将来大きくなってさ大学じゃなくてやっぱ専門学校行きたいなーってなった時にさでもお金ないからあと何年か働いてからっていうよりはさ、うん、今までちゃんと貯金してきたから よし、すぐ行けるぞってなったらねえいやそのほうがいいよねそうそうそうトロフィー何のトロフィーもらった今釣りを、うん、できることの幅が広がるそうなんだよね この全財産で貯金箱買ってくる全財産使っちゃったやんけん<笑>スパジャでスパジャで使っちゃったやんけん今貯金箱だい<笑>あ金持ちトロフィーあまじもろちな10万10万集めたらもらえるのあ、そうなんだあお金持ちのトロフィーやったー <笑>祭りのこのゲームの中のお金をあげたい半分<笑>全財産ないなった皆さん は, はさん破綻しないように気をつけましょうんでびっくりしてんだ<笑>自分が自分が投げたのにびっくりしてるお金持ちのトロフィーの獲得早いそう クレムンスお祭りもさらゲーム内のお金還元できるんだったら欲しいよ<笑><笑>そりゃねそりゃあそりゃあね、うん、スーパチャは気づいたらしてるからな気持ちはわかる、うん、ありがとうございます ずっとゲームやるゲームでやってお金稼げるんだったらずっとやるよねわかるよ還元できるならねだってさ釣りしてさコイ釣り上げたら2500円だよアルビノのイノシシ捕まえ倒したら1万5000円だよやばすぎるよ金持ちになっちゃう お金持ちもなつ釣れない報告終了楽な仕事だぜほんとだよ私今データ10万持ってるマジででもマツ何時間やってんだろうねこのゲーム スパチャは貯金どこに貯金されてんだろう<笑>スパチャ貯金って謎なんだけど聞いたことないぞスパチャ貯金はやはやるマジはやらせちゃうさっき5時間って書いてそうだね3時やんけほんまや えもう1時間半くらいやってるってこと ?1 時半から始めたからやばくないまず釣りしてるだけでさ<笑><笑>何これ夕方指たちが工場拝見 分かったマークついてんだったら大丈夫だねえまずジじゃあ今1時間半釣りしてんだはえーって感じあっこんなとこになんか買っとこうかないろいろ10万あるし眠い祭りさん寝るんだそうだぞーえこのゲーム楽しすぎんか このやばい無限にできちゃうんだけど<笑>何買おうかなうんーオートリペアオートリペアオート回避オートえないよオート何これ これは別にいらん水の中っていうことでしょ要はでもまじ、あ、釣りがち勢だからなー<笑>釣りがち勢だからなーどうしよっかなこれーオート回復あったそんなん オート回復はなくないっちはあ金ならあるから何何個何個もあんじゃんちょっと待って待ってえちょっと待って これは1個買ったら一時的にしか表示されないやつもしかして何個買えばいいのこれ20個買えるよ祭り<笑> 1個でいいあ一1個で十分1個買いまーすの経験値ゲージとかは経験値ゲージとかはいらん 音声音声を分析したグラフが よ, よくわかんないんだけどさ、これさ、もしさ、Q ちゃんの声でさ、再生されたらまた買うんだけどな、そういうわけじゃないのか、そういうわけでもないのか、でもさ、経験値ゲージとか買っとこうかな、買っちゃおあそれっぽくなるだけ、あじゃあ買っちゃお買っちゃお買っとこう、買っとこう、もう買っとこう、いや、いらんそんなにいらん 明日は仕事があるので寝ますおやすみおやすみまた会おうねありがとうちゃんと寝ろよ、うん、へえ HP も最大値上げとくか<笑>合流してる 合流合流していこう一個ずつ全部買っとこうとりあえず一個ずつ買っとこうもこれで全部1以上になってるあなってないこ れ, これでよくないもうこれでいいよとりあえず端から端まで全部買いました こ, こ, のこれはこれさ攻撃力やばない でおこうポーション、ポーション売ってたそんなん、回復のこと？あーその回隙が大きいなるほどなまゼスキ見せるとすぐやられちゃうからな。なんか落ちてる。ええ待ってこっち行けんの？えなんで教えてくれなかったの？ 誰も教えてだれなかったよ誰にもないしでおはおでかけなのよ今アクセスできないあんまり意味がないあそうなのなんだ自分で発見して偉ない 褒められちゃったー褒められちゃいましたよーお金ドロップアップマジもうお金持ちじゃんもうそれはじゃあもうそれはお金持ちだよついに、うん、さっき買ったチップセットしようアイテム サポート 違, ん違う？違う素材違う重要い違うな強化違うなどこだスキルスキルここカスタマイズ装備ん違う違う違う。 カスタマイズしようあーなるほどねシステムなるほどね経験値ゲージ何これ そういうことねあもうこれはつけてるよーってことかうわっ魚結構とるな<笑>魚結構とるなお金 だから拡張ができる待、ま、<音声>って OS チップ外してないよ外してないよね外したらし死んじゃうよね<笑><笑>、うん、お金は使いすぎるな大丈夫だ配信外で見ちゃい やりまくるタイプのあれお魚釣りやりまくるタイプだから外すと死亡する特殊エンディングすぎるよく分かってん調べたんだよなんかさみんながさ違うんだってだからみんながみんなさ外せ外せっていうのうん、えー、っといた方がいいですよとかさねえんさんメンバーシップありがとうこれからよろしく、うん だからなんか本当かなと思ってさ調べたらさなんか死ぬって書いてあった<笑>うーんこいつら嘘つきやがってーと思ってうんすぐ嘘つく危なかった拡張ってどこでやるんだろう普通にポンってできるもんじゃないんだよね多分 ショップ 購入ええな何これなっ3万え一1101001000万3万ええっえっえっえっえーえっえっえっえ ンマー、ブレードスピア、かっこいいえかっこいいかっこいいかっこいいえこっちのほうがかっけえけどなどっちが強いんだろうな かっ け, けどなレーザー使いやすい確かにピッポーンってやつよね確かに強いあれはかっこよさ重視だったらこれじゃないスピアー強ってい か, かっこよせんかこれ ブレードかミラージュいやブレードはなぁなんかそんなかっこよさ感じないんだよなミラージュはかっこいいでもさ範囲内のすべてどうしようかなストレージもっと全部買うじゃんここにあるの24買ったよで も, もシールド買っていいとりあえずシールドは買おうもう買っちゃったよ 買っちゃったっと何これチップあ、でアイテムじゃないスキルめっちゃ装備できるようになった<笑><笑> ちょっと待ってついてるついてるついてるついてるついてるついてるついてるついてる攻撃ついてるえこれもしかしてだけどもしかしてだけど11っていうのは11個分ついてるってことそこあ違うあっ待って待って待って待って。 違ったらちょっと恥ずかしい11マス分ってことあコストが11ってだけかあ持ってるのはあじゃ あ, あそういうことね分かった分かったアンダースタンドアンダースタンド全てを理解した祭りじゃああるだけさお金ならあるわ。 ついてるついてる。ついてる これでいいじゃんまたなんか欲しくなってもお金ないなったーお金お金どこに行ってしまったどこ行ったなんでお金すぐなくなってしまう オッケー待ってさっきまでお金いらんと言っ た, 言ってたくせにすのひらクルーや、うん、お金使うとなんでなくなってしまうおやすみなさいおやすみありがとうおやすみなさい機材になったんやでならしかたないなうんりも機材買うから仕方ないね必要経費だね<笑> 強気にシュンって。しょぼーんしょぼろん。報告成功。きゅうちゃん養えななくなっちゃう。養わなきゃ。いや養わなきゃ。祭りが祭りがきゅうちゃんを。 鳥が、Q、ちゃんを養うんやで待っててまつりちゃんを養ってあげたいほんま養ってくれるんポテチ食べて生きていくわポテチとヤングドーナツがあればええ それうん月に1回だけでいいからなんかおいしいもの食べに行きたいステーキとか<笑>、うん、お小遣い一日10円いいよゲームと配信さえしてくれさせてくれれば。 おうちからフフフフうん野菜いっぱい出していいめっちゃ疲れたピカチュウみたいな顔になっていいならいいよ<笑>疲れたピカチュウみたいな顔になるよ野菜いっぱい出てきたらうんって 全財産なくなったけど任してくれさっき貯金箱だよ<笑>じゃあ一緒に公園で食べれる草探そう、うん、食べれる草探そうよ海に行ってで乾かして水をね海水を塩を集めて舐めて生きていこう<笑> 草うめえなー草が美味しい魚頑張って釣ろう今全然釣れてないけど、うん、気持ち気持ちいいな アジサイの葉には毒がある覚えましたタンポポ食べようじゃあ一緒にタンポポいいアルビノ探しに行くそのうちビー玉舐めちゃいう松井、ま、ビー玉舐めたことあるよなんか飴みたいで美味しそうだなーって<笑> 思ってね、舐めてた時期がありましたねなんでバレたなんで知っとんの味ないやんないでもなんかトゥルトゥルでね舌触りは良かった<笑>うちのハムスターと同じことするんだだってさトゥルトゥルなんだもんえー、怒られそう 祭りそれ雨やないみんなもや<笑>兄ちゃん兄ちゃんあクアちゃん思い出したなんだっけサチコーって言ってたよね<笑>サチコーとかなんか言ってた気がする節子です クの時のアクアちゃん<笑>え、センチコって言ってたよね確かまだやってたんかずっとやっとるずっと待ってお金稼いどるずっとやっとるよあっセンチコって言ってたんだっけ忘れちゃった さっき使ったけどな使ったらねなんかなくなったの不思議でしょ祭りはもう不思議で不思議でたまらがないのマりじ空気読みやらへんの祭りじゃ空気読み好きすぎてなあのなホロライブでさようとえっとスバニャンとアクアちゃんとシオンがやってたんですけど見ちゃったのよ全員フフ<笑> 空気読み好きすぎてね全部把握してるからうーん全部読めちゃうんだよ空気うーんだからねダメできない<笑>そうあの面白かったからね空気空気読みすぎた結果<笑> <笑>夏色の祭りが空気を見過ぎた結果とかならいいかもしれないけどあ、全部見た上でちゃんとできるかどうかってことそりゃできるよねえ余裕ですよ動物も飼って家計の足しにしよう1匹500円でしょ 本当かほんまだよほんとだよじゃあやってみようかじゃあ今度<笑>そんなに言うならすべての空気が読める夏色祭りよーって言ったら手をたたいてくださいねっていうやつでしょ、うん、みんな発狂してたね<笑> <笑>えー、パンっていって「あー!」って言ってた祭りはねだなされないよ、えー、あれは初見だったら絶対引っか か, かるいや絶対引っかかるよあれ引っかからないやつおりじゃあちょっと動物さんを狩るか アルソックさんメンバーシップありがとうこれからよろしくねおやすみあおやすみ年齢、ね、できてえらいねん<笑>うんよいしょこの辺にはアルビノさんもいないみたいだイノシシの肉おなか何このタワーは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 大絶景絶景ちゃきゅいちゃんきゅちちゃん絶対見てるでしょこれ落ちちゃったゅいちゃんゅい<笑>ちゃん見たよね今これどうやって降りるんだ飛び降りていいえいっおいっしゃい バ レ, て見し<笑>バレちゃったね牛ちゃん痛いこれくらいならね祭りの過去があらんことをでねならせる直せる自爆も し, たしてないよ祭り結構なんか配信やってる気がするそんなことない ポットにつかまれるポットって何ポットお湯入れるやつやってんねー楽しいんだこのゲームむずいねハマるとずっとちゃうタイプなのわかるマイクラと同じマイクラのねうーっってた<笑> 分厚いよね、あのー、あれだね、深く狭くタイプなんだよね、何でもそうなんだけど。何だったらさ、ストーリー進めると終わりが近づいちゃうじゃん。あんま進めたくないんだよ、わかるこの気持ち。ストーリーすす進めるとさ、終わるんだ、ゲームって。 <笑>だから私あのー、曲とかもそうなんだけどあのー、例えばファーストシングルが出るじゃんセカンドシングルが出るまで全部はフルは聴かないみたいなタイプなのわかる<笑>分かってくれるかな フル聴いちゃうともうなんかなんか新しいもののドキドキ感がになってセカンドシングル出たらフル聴いてあーってなるそうラストシングルはね聴く聴く聴くけどラストシングルはもう泣きながら聴くねああこれで終わりあーって <笑>そうそういうタイプ終わってほしくないんだよだから好きな食べ物もめっちゃちまちま食べるんだけど美味しいから早く食べ終わっちゃうんだよねだからゲームとかもハマると。 ほんとにこういう釣りとかサブ要素とかずっとやってるって感じかなずーっと釣りしちゃう素材集めてずーっと同じとこでレベル上げてっていうタイプサブクエ重要だからきっちり回るっていう チリもあるねメインストーリーは配信ガーッて進めて配信外とかでやるかな、うん、釣れないなここもう釣りを開始祭りは魚に嫌われているメダカの。 恋 も, も釣れるのにマグロは釣れない意外とまつりちゃんに合ってるニーヤなんか新谷めっちゃむずいめっちゃむずいってみんなに言われてでもうね正直ね GTA とニーヤだったらニーヤの方がまつり的にはねできる。 マグロに嫌われてる。マグロに嫌われているー。<笑>いい、あ。こんな夜中でもまだ起きてる人多いので、ね、そうだね、みんな起きてんね。ねむねむじゃないのか。 そうだみんなにさお礼が言いたかったのにさそうあのチャンネル登録者数がねなんてですね6万8千人を超えていました私、まあ、があのピンキーちゃんに限界オタクしてるきに6万8千超えてまして今飛んで150くらい増えてますねありがとうございますありがたいです本当に これからよろしくありがとうおめでとうありがとううんありがといありがといだってありがたいですね誕生日には7万超えて何千人とか言ってくれたら嬉しいなでも7月だからあいるか い, い, いてくれるかな 6万8千人ありがとうおめでとうありがとうなんか川行きたくなったな久しぶりに祭りのおばあちゃんの家の川がこれくらい透明なんすよ本当にこの川くらい透明なの祭りのおばあちゃんちの川だから久しぶりに行きたいな リアルの川、そうそうそうなんか魚もいっぱいおってカニとかもおるし綺麗な川なのホタルがおるホタルが夏にはホタルが出るそんな川カニもホタルもようおるって感じ う, ーんうんうん 田舎良き超田舎だよ6万8じゃおめでとうありがとうありがとうございますうんもう最近行ってないなおばあちゃんちすごいきれいそうなのなんかね恋のねおばあちゃんち恋の池があってななんかでかい恋の池があってさ あのー、なんかちっちゃい鯉の池とでっかい鯉の池があってなんかね2 5ルプールくらいのやつとなんうーん5畳くらいの池がね2個あってそのねプールのほうでり釣りしてさ<笑>釣りしていか網でさあれだって捕まえてさ2 5ルのほうで。 でさちちっちゃい方に移したのねそしたらさ次の週くらいにそのプールの方のなんか恋たちが病気にかかっちゃってみんな死んじゃったの。そうでちっちゃい方の池に救ってあげた恋は生きてんの。 あの1匹の恋の命を救ったんだよ1匹だけだったけどそうよかった<笑>よかった救世主だあの恋恋の恩返しまだかなって思ってる小学生の頃なんだけど恋<笑>の恩返しをねちょっと待ってるんですけどまつりいまだにね あの時の恋ですって<笑>来てくれるのをね待ってるよ今でも、うん、あの時の恋です本当、うん、本当ですか本当にあの時の恋さんですか松井、はいえー、のいとこねちょっと頭おかしいんだけどさな恋いるって言ったじゃんその恋の餌食ってんの<笑>びっくりするでしょなんかコメって 米が入ってるさ、茶色い袋みたいなやつの大きさのこ、鯉の餌がブワってあるんだけど、おばあちゃんち。そう、鯉の餌食べて、うめえって<笑><完><笑>で、ね。小学生だけど、なん鯉の餌食べながら、なんか赤ちゃんのミルク飲んでるような子だった。<笑> そういういとこだね松り、ま、のいとこは、えー、小学生の頃だけどね、うん、やばいじゃんやばいんだって松りのいとこうんうんうんうが強すぎるでも松井もさおばあちゃんち犬2匹おったんやけどさなんかその時ビーフジャーキーみたいなさ 犬用の食べたわね<笑>その子あの時の恋なんじゃないマジ<笑>恋だった祭りのいとこ恋だったのかなあんまね年のさないんだよ下なんだけどいいとこ今中学2年生とかなのかな お金がなくなってるよ。売るでござ。見てあびっくりした。えやっぱりちょっと待って。めっちゃお金持るっなっちゃった。急に。 急に3万円持った3万持った女だよ、うん、おめでとうしゅんかはさ終わり時が分からかったじゃまだまだできるんだけどさうふ<笑>まだまだできるんだけどさあの記念配信のために準備することもあるんだよねまあ明日のお昼やるんだけど お昼に起きるためにそろそろ終わろうか悩んでるあの時とどめを支えた恋です刺してないよーそろそろ終わろうかな元気やなそう元気元気なんだよね<笑>夜が明けますよもう3時40分やんけ寝よ寝よっか そろそろさすがに寝ようか。えああ、にいや、持ってやりてー。<笑>やりてー。なんかさ、結構この松江エゴさせるんだけど、エゴさしたら。松井ちゃんにいや、めっちゃ楽しそうにやるやんっていうね、結構言われててね。松井ってそんなにやっぱわかりやすいのかなーって思った。 最初はねちょっと寝ないとさすがにねやばいよね外は外はカーテン閉めてるから分かんないやん今ぐるった大丈夫かなあれ んただいま。はい。ということで、本日、スーパーちょっとくださった方のお名前をお呼びいたしたいと、うん、お呼びしたいと思います、うん。はい。スーパーチャーツ。ありがとうー。いっぱいええー、リア V さんありがとう。 ミハオサオアさんありがとう。くまナすずやさんありがとう。わかります。中国のキリンは本当に眩しいさんありがとう。エゴンさんありがとう。プラウィンチップさんありがとう。リア V さんありがとう。1 2ビビさんありがとう。夏色祭り保護協会会長さんありがとう。リョウたさんありがとう。なるべとアさんありがとう。マガチョさんありがとう。レイガールさん。 ゼロさんありがとう。えはやて W さんありがとう。DD さんありがとう。ジンさんありがとう。松岡二十21さんありがとう。海鮮醤油さんありがとう。サリチルさんありがとう。やがさんありがとう。白いしかさんありがとう。中国の緑茶はおすすめさんありがとう。えー、チャドロル Q さんありがとう。 え中国のマンゴーさんありがとう。夏色祭りオールドパパ団団長さんありがとうございます。中国のナスはおすすめさんありがとう。ゼロキロカロリーさんありがとう。白黒の魔法使いさんありがとう。ゼロさんありがとう。桜好きの猫さんありがとう。ライチョスカオさんありがとう。あさぽんさんありがとう。ベイフスユラスさんありがとう。 マルコ TR さん、ありがとう。白黒の魔法使いさん、ありがとう。ハル、元社畜さん、ありがとう。お疲れ。クレナイさん、ありがとう。マーシーさん、ありがとう。ひなぎくさん、ありがとう。え、銀さん、ありがとう。そんちゃん、ありがとう。すずみはじめさん、ありがとう。エルマモリさん、ありがとう。セリチルさん、ありがとう。 綺麗な骨盤さんありがとう。松岡二十21さんありがとう。白い屍さんありがとう。CBS さんありがとう。やがさんありがとう。松色ヒーローたんしの中二くんありがとう。え吹雪まつりていていさんありがとう。ヤギ猫さんありがとう。松岡二十21さんありがとう。白い屍さんありがとう。夏色祭ろまつさんありがとう。 カイさん、ありがとう。一心一ま祭りさん、ありがとう。ホムラさん、ありがとう。水無しさん、ありがとう。中国のリンゴがおすすめですさん、ありがとう。中国の桃を売るさん、ありがとう。マロさん、ありがとう。ということで、本日もありがとうございました。また明日会いましょう。はいー。じゃあ、 あ良い釣りライフをありがとうゆめみーザさありがとうよこっちってまた明日えー、昼にもしかしたらいや昼はちゃんと作業しないといけないだにーあの作業してる場合じゃない私でやることがあるんだニーやりたくなったら夕方くらいにやってるかもしれないですねーということで皆さんお疲れ様でしたせーの お祭りー、わっしゃーいバイバーイ !See you again! みんなもちゃんと寝るんだぞおやすみなさいバイバーイ